こんにちは、ブロードです。今日はですね、経済が悪くなった時に、僕たちの生活に、個人個人の生活にどんな影響があるのって話をしていこうかなと思ってます。えー、僕はですね、フリーランスとして、えー、生活をしながら、会社を経営しながらっていう形で生活してるんですけども、今日は、えー、経済が悪くなった時に。 最近ですね、コロナのショックだとか、あとはね、ドル円が103円から110円に上がってとか、戻ってきたなとか、株価が下がってとか、ニューヨークダウが下がってっていうような、えーね、経済の動きがどんどんどんどん活発化してますよね。そういった時代こそはどんな影響があるのか、私たち個人にどんな影響があるのかって話をしていこうかなと思ってます。実際、皆さんどうですか あのね、コロナの影響でとか、あのね、もう本当に、ね、イベントがなくなったり、コンサートがなくなったりとか、もうめちゃくちゃすごい大変ですよね。 そういった時に実際僕たち個人が今後、今後の経済を見ながらどうしていいのかっていうのを今日お話ししていこうと思います。僕は実際どんなことをしてるかっていうと今フリーランスで仕事をしながらでフリーランスなんですが実際ね会社を一人で経営しながらっていう形で会社を運営してます。でウェブのメディア立ち上げたりブログ作ったり YouTube やったりっていうようなことをやったりだとかあとはねサイト制作やったり動画編集もちょろっと昔やったりとかカメラで撮影したりっていうようなこともやってますと。 で、ミニマリストみたいな形で、あの、こんな感じでね、荷物ないような生活をしたりだとか、もう本当にね、これはもう何もないんですけども、正直ここに、あの、マットがあるぐらいで、ほとんど何もないんですけども、そういった生活をしながら、コストパフォーマンスのいい月々、ね、8万円ぐらいとか、安い時4万円ぐらいで生活してたんですけども、そういった月にお金をかけずに、どんどんど ん, どん自分のやりたいことにお金を使っていくっていうような生活をしてますと。 で、プラス会社も経営してますよっていうような人生を送ってます。で、そういった中で実際、どんな今後の影響を見ながらどういうふうに生活すべきなのかって話を今日はしていきます。今日の話は3つですね。3つのパートに分けてお話ししていきます。で、実際、まあ正直コロナの影響がとか、株価が下がってっていうふうな話があった時に、正直僕たち個人の生活にそんなに影響ないんじゃないかなって思うことってありませんか 僕も会社員時代銀行員で働いてたんですけども、正直株価が下がったところで僕たちの給料関係ないしとか、給料は下がんないし上がんないしっていうような形で俯瞰して見てたんですけども、悲観的に見てたんですけども、正直あんまり個人の生活に関係ないですよね。で、僕もそんな給料上がってなかったし、で、プラス、 あの、一年間、年収で行くと、銀行員の時も250万円とか300万円ぐらいでしか生活できてなかったんですよ。ってなってきたら、あんまあ別に経済下がってもあんまり意味ないじゃんって思ってました。で、実際どうなのかっていうと、正直、もう本当に、正直言うと、まあ意味ないじゃないですか。あんまり関係ない。関係ないんですよ。ただ今後、長期目線で見ると結構関係があるんですよね。短期で見ると、まあ給料変わんないしと。ただ長期、5年スパンぐらいで見ると、給料ってど ん, どんどんどん下がっていってるんで。 僕たちの給料にも反映してくるというところなんですよ。え、やばいじゃんと思うじゃないですか。で、プラス、少子高齢化だし、ね、年功序列で終身雇用って言われてたんですけども、それもどんどんどんなくなってると。で、年金がもらえるかどうか、僕たちの世代は年金がもらえるかどうかもわかんないよねっていうな風な中で、えじゃあ、個人でね、自分で自分の身を守る生活をしないといけないんじゃないかなと思い始めて、僕はこの YouTube を発信するって感じです。まず一つ目のポイントが、自分の身を 自分で守る、知識をつける習慣をつけましょうというところです。これ何かっていうと、自分の身を自分で守る。そのためにも知識を使おうというところを重きを置いてます。どういうことかっていうと、あの、やっぱり得た知識をど ん, どんどんどん使っていかないといけないんですよ。例えば、本を読んだ時に、本を読んだら、あの、その情報を使いなさい。本を読みなさいね、本を読みなさいねってちっちゃい頃めちゃくちゃ言われませんでしたか。で、本を読みなさいって言われても、結局、本を読んだところで漫画と何が違うのとか、 僕、小学生の頃、すごく思ってました。小学生の頃、本を読みなさい。先生に本を読みなさい。感想文を書きなさいって言われてたんですけども、正直、えなんで、ね、本を読まないといけないのってすごく思ってました。で、中学生ぐらいになってきて、ようやくその意味がわかってきて、例えば、雑誌ってあ る, あるじゃないですか。雑誌、わかります雑誌を買って、で、雑誌に載ってたあの服。 当時、エイプっていうストリート系のファッションがすごく流行ってたんで、その服を見て、あ、いいな、これ欲しいなと思ってたんですよ。中学生時代ですね。で、そこから福岡市内に遊びに行って、それを買いに行くみたいな。で、それも一つのポイントなんですよね。これ何かっていうと、雑誌を見て、その雑誌に載ってた服を買いに行く。これって行動することなんですよ。得た知識をもとに、その知識をもとに行動して、本屋、本屋から、あの、服屋に買いに行くという行動ですよね。 これも得た知識を行動に移す。本で得た知識を自分の人生に活かすっていう意味では、ポイントは一緒なんですよ。これすごく面白いポイントで。で、他にも、例えば、インスタグラムを見て、インスタグラムに載っていた面白いカフェだとか、おしゃれなカフェに行ったりだとか、雑誌を読んで、おすすめのレストラン、デートスポットっていうのを見た、だったら、そこに、え、彼女を連れていくみたいな。形も、え、自分で得た知識を自分の人生に活生すと。それと同じように、本で得た知識をそのまま、え、人生に使うとか。 例えば、副業雑誌を読んで、僕で言うと、副業雑誌を読んで、あ、これいいなと思って、英語のブログを始める。みたいな感じで。で、そういったところで、本で得た知識を自分の人生に活かすっていうことを、どんどんどんどんやっていくことによって、自分でね、あの、知識を使えるような人生になってきます。これをやるとすごく面白くて、で、どんどんどんどんその知識が増えていくんですよね。本を読みたいなとか、雑誌読みたいなっていうふうなことから始まって、動画、 だとか、YouTube 見てとか、テレビ見てとかっていうような形で、いろんなとこから情報収集をしていくことによって、自分で使える知識を増やすっていうのが習慣化されます。これが一つ目のポイントです。一つ目のポイントをおさらいすると、自分の身は自分で守ろうと。で、知識を得ながら、それを人生に使いましょうねっていうところです。なんで、僕もね、結構いろんなところで本読みなさいとか、本を読むのがいいですよっていうのをツイッターで発信したりするんですけども、それが理由。 の一つで、で、雑誌を読んで、もう始まりは雑誌を読んで、その雑誌に書いてたものを買いに行くみたいなちっちゃいところから始まって、で、本を読ん で, で、例えばね、分厚い本を読んで、これって中身何に使えるかわかんないっていうのがあるじゃないですか。大学の時代に、大学生の時に教授にこれ買いなさいねって言われて、買わされた3000円ぐらいの本って、結局使わずに捨てたりしましたよね。それと同じような感じ で, で、本を 使わずに捨てるのっていうのはもったいないんで、本で得た知識を自分の人生に生かすっていう意味で、知識欲をどんどん高めていくっていうのが一つ目のポイントです。不況、えー、経済が悪くなった時こそ、やっぱり知識を得て、得た知識を、得た知識を自分の人生に生かすっていうのをやってみてください。次、二つ目、えー、経済が悪くなってきた時にこそやるべき二つ目のポイントは、個人の仕事を作ることです。これもう本当に大事だなと思ってるんですけども、やっぱり、 今はもう会社が自分たち個人を守ってくれる時代ってもう終わってきたなと僕は思ってます。もうやっぱりリーマンショックアゲインっていう風に言われてるぐらい今後ですね、今コロナショックって言われててちょっと経済が下がりましたけど金融緩和でどんどんど ん, どん安定的に持ちこたえてます。これただ金融緩和ってちょっとしたねカンフル剤というか安定剤にしか過ぎないんですよ。で今後の経済を予測するともう今ちょっと下がってでちょっと上がりつつあって で、あの、夏ぐらいまでちょーっと上がってくるかなっていうふうな見方があります。え、金融緩和、え、量的緩和という形で、え、日銀だとか、え、年金機構だとか、あとは、え、アメリカの FRB だとかっていうところで、中央銀行がどんどんどんどんお金を吸ってるんですよね。そういった意味で、まあまあ、経済は戻った風には見えるかなというところです。で、そこから、またね、リーマンショックのような形でもうね、海が出てくるような、 えー、未来が待ってるんじゃないかなとみんな予測してるんですよ。ってなってきた時にもう会社が僕たち個人を守ってくれる時代はもうないかなと。もうね、やっぱり最悪のイメージを持ちながら未来を予測しながら自分で、自分の身を守るっていうのは大事なんで、そういった意味でも今からこの半年間をかけて自分の仕事を作っていくっていうのが大事かなと思ってます。やっぱり<笑>、 自分で仕事を作るってなかなか難しいんですよ。僕も会社員時代にいろいろと試行錯誤して副業をどうしたらいいのかとか、副業はしなくてもいいから、まあしちゃダメだっていうところもあるじゃないですか。そういった時のために副業をするんだったら、自分でビジネスをするんだったらどんなことをするかなっていうふうにイメージで、空想で描きながらどんなことをするのか、どんなことができるのかっていうのを知識で、知識力を高めながらどんどんど ん, どんね、蓄積させておくのがいいのかなと思ってます。例えばですよ。 例えば、今最近、あの、YouTube だとかで言うと、ちょっと前、好きなことを仕事にしましょうっていうようなことがありましたよね。これ、ね、難しいなと思うと思うんですよ。ただ、面白いのが今日ね、最近見つけた中で面白かったのが、UFO キャッチャーを配信している動画がありました。これ50万登録ぐらいあるんですけども、これすごいんですよ。UFO キャッチャーで、あの、0円からスタートして、で、0円で UFO キャッチャー始めて、UFO キャッチャーで撮った景品を転売して、あの、成形を立てていくっていうようなストーリーなんですよね。 で、フィギュアだとかでいくと、100円から500円ぐらいで売れたりするんですよ。で、高いものでいくと1万円で売れるようなフィギュアだとかを UFO キャッチャー、クレーンゲームで取って。で、それをメルカリだとか、あの、転売 の, あのゲームセンターとかに売っていくというところなんですよ。それをね1から、0円からスタートしていくっていうチャンネルがあって、それがめちゃくちゃ面白いなと思って。まあ、これね、男性が結構共感してくれるかなと思うんですけども、女性ももちろんなんですけども、YouTube じゃなくて UFO キャッチャーで、 やって、それを撮ってっていうようなあの動画を一連のストーリーとして、えー、40話ぐらいかな40本ぐらいど ん, どんどんどんやってるというチャンネルなんですよそれが登録者数が50万人いてこれ面白いですよね自分の好きな UFO キャッチャーを、えー、極めて撮り方だとかを解説しながら、えー、YouTube で発信するとでその発信すると50万人の登録者がいるんでたいまあ1000万から、えー、5000万ぐらいの広告収入がつくような感じなんですよ これめちゃくちゃ面白いなと思って。これも一つの趣味を仕事にする方法ですよね。え、チャンネル登録者数は50万人な、なんですが、それ自体が結構ね、長い時間、1年とか2年とか、3年ぐらいずっと続けられてるんで、そういった意味で、え、ファンがついてきて。で、それを面白いなと思ってくれる方が登録して見てくれるんで、そういった意味で、趣味を仕事にする一つの方法かなと思ってます。そういったところを極めながら、自分ができること、自分が、え、やってる趣味って、 日地なんだけど、日地なんだけど、あの、見てくれる人も増えるんじゃないかなっていうことを意識しながら発信する媒体を決めて、YouTube だとか、ブログだとか、Twitter だとか、インスタだとかっていうのを決めて、どんどんどん発信していくのもありなのかなというところで、二つ目に、個人の仕事を作るというところを挙げてみました。次、三つ目、最悪のパターンを想像して行動することです。これ何かっていうと、やっぱり今経済がちょっとダウンして、でそこからまた盛り上がってきてて、 で、そこからまあまあまあ、将来的にはどんどんどんどん下がっていくっていうのが、もう一般的な見方です。一般というかまあね、投資家の中での見方です。で、実際最悪のパターンって何かって思うと、一つ最悪なパターンを挙げるとすると、日本が破綻するっていうパターンがありますよね。これもう絶対ありえないじゃんとかっていう風に思ってる方も結構いらっしゃると思うんですよ。僕も思ってました。日本が破綻するわけないと。ただ、正直ね、過去の歴史を見たりすると、あとは今の 国債ですよね、国債。日本を借金して、まあ借金っていう表現が違うかもしれないんですけど、国債ってまあまあまあ借金じゃないですか。借金をしてる状態ですよ。今は1000兆円ですよね。1185兆円ぐらい、えー、億円かな、えー。忘れちゃったな。ちょっと数字忘れちゃったんですけども、もうめちゃくちゃ借金してて。で、国債が発行されてて、で、プラス、ね、日本のね、えー、日本の国債は、えー、自家国債、えー、自分、自国の、えー 預貯金があるから大丈夫だっていうふうに言われてるんだが、しかし、もう GDP から、あの、負債を、えー、ね、パーセントで出すと、200%、230% になってるというところなんですよ。むちゃくちゃ、え国債、えー、借金があるっていうところなんですよね。そういったところを見ると、もうやばいんじゃないかなと。デフォルトする可能性もあるぞと、えー、国債、 発行しすぎてるし、実際に破綻している過去もあると。1960、1946年、日本って実質破綻してるんですよ。実はあの戦後の日本って実質破綻していて。で、日本が破綻するとどうなったかっていうと、え、預金封鎖が起きてます。これ預金封鎖って何かっていうと、銀行が使えなくなるんですよね。実際、1946年の場合は一部、え、規制がされていて、で、ちょっとは預金引き出せたんですよ。 これなんで、預金封鎖するかっていうと、あの、名目上は、インフレ、物価上昇を抑えるために、あの、預金封鎖しますっていうふうな形で政府を言うんですが、実際は、あのね、まあまあ言い方悪いですけども、国民の、えー、ね、資産を、えー、奪うというか、国民の資産を、あのね、計算して、そこから税金を取るっていうのが対策の一つなんですよ。で、一つその時、その時にやったのが、新淵の切り替えっていうのをやってます。で、新しい、えー、お札を吸って、あの、 効果じゃなくて、あの、お札をね、あの、円を、あの、変えて、で、新しい円にして、で、旧円、昔のお札だとか、コインだとかを使えなくして、新しいものに変えますよっていうことをしました。預金封鎖をしてるときに。で、これどういうことかっていうと、昔の円だとかを、もう使えなくして、新しいことにすることによって、で、しかも、その時に預金封鎖してるんで、で預金封鎖をして、一部のお金しか、えー、出すことができないと。 で、実質、その、出せないんですよ。全部のお金を出せないんで、その、全部お金出せないんだが、新しくお金が変わると。で、そう、お金が変わってしまうんで、その分、削除されるっていうのが、えー、1946年に起きたことです。なんで、実際、その風に、あの、新しくお金が変わると。で、お金が変わったのに、えー、全部の昔のお金を換金することはできなかったっていう過去があります。で、プラス、えー、財産税っていうのが当てられてて、えー、当時 20% から 90% ですね。 たくさんお金を持っている方に対しては、すごくお金、えー、税金がかけられて、で、税金によって日本国内に収められたというところなんですよ。なんで、もうね、そういった過去があるわけですよね。で、1997年には韓国実質破綻していて、えー、国際金融機関、えー、基金から IM IMF っていうところにですね、あの申請を出して、えー、破綻して、支援申請されたというところがあります。最近でいくと2020年レバノンが、えー、預金封鎖して、 破綻しましたよね。破綻して預金を足しましたよね。そういったところで、もう結構現実的に起きてるところなんですよ。まあそういう最悪なパターンをイメージしながら、最悪なパターンっていうのがこういう風なのがあるなというところをイメージしながら、過去のね、歴史を見ながら、あ、なるほど。日本が破綻する可能性も、もう 0% ではないじゃないですか。もう破綻する可能性もある。破綻してもいいっていう風に思いながら、自分で準備しておくっていうのが大事になってきます。そういったところで、まあそういう破綻の歴史だとかっていうところも、僕のね、 あのオンラインサロンの方で、えー、メモでまとめて言いながら実際どういうふうなことをすればいいのかって結構気になりますよねそういったところを、えー、オンラインサロンでアップしてじゃあ実際どういうふうに自分の資産を守るのかとか、えー、こういう時代になるにつれて実際サバイバルの知識を得てとか自給自足っていうのも選択肢の一つだよねとか、えー、預金封鎖される前にタンス預金っていうのがあるのかなとかタンス預金したとしてもまあね、えー、あの新しい円に変わるんであればあんまり意味ないよねっていうような。 細かい情報を発信してます。えー、よかったら、えー、オンラインサロンとかを見ていただければなと思います。まあまあ、興味があれば、ぜひぜひお願いします。っていうところで今日はですね、えー、経済が悪くなった時に実際僕たちが何をすべきなのかっていうのを3つのポイントでお話ししていきました。 えー、一つ目、まとめると、一つ目は自分の身を自分で守ろうっていうところですよね。で、知識をつけて、知識を使いましょうっていう話をしていきました。雑誌を買いに行って、雑誌で見た面白いアイテムだとか、おしゃれなアイテムを買いに行く、お店に買いに行くっていうのがありましたよね。 そういった過去が僕にあったんですけども、そういった風に雑誌を見てとか本を読んで得た知識を自分の人生に活かす。やっぱり得た知識っていうのは使わないと意味がないんで、使えるようにどんどんど ん, どん行動しましょうっていうのが一つ目です。で、二つ目は何かっていうと、個人の仕事を作ることです。で、実際、副業だとか、副業が禁止されてるような会社さんもあると思うんで、そういったところで行くと、で、実際、じゃあ自分が、あのね、会社を辞めましたという時に、どんなことができるのかっていうのをしっかり頭に入れておくと。 で、プラス、あの、お金は稼がなくてもよくて、で、お金は稼がない方法っていうのも、どんどんどんどん自分で、えー、知識としてまとめておくのがいいのかなと。例えば、自給自足するとか、お金じゃないけど、えー、食料を調達するような、えー、パターンもありますよね。そういったところで、どんどんどん自分の選択肢を広げていくっていうのが二つ目です。で、三つ目、やっぱ最悪のパターンでいくと日本が破綻するんじゃないかなっていうところも、まあ歴史を見たりだとか、今の現状を鑑みが見ると、まあ あってもおかしくないっていうのが状況なんで、そういったとにどういった行動ができるのか、も、ま、うあらかじめ、えー、あの、知っておくっていうのがポイントです。例えば、えー、銀行が封鎖されて、で、ハイパーインフレっていうのはインフレ、物価上昇が起きて、いや、やばいなとなってきた時に、じゃあ、えぇ、炭水預金がいいのかとか、えぇ、外貨預金がいいのかとか、っていうような選択肢をどんどんどん持っておく。 え、知識として知っておいて、それを使えるように自分の中で落とし込んでおくっていうのがポイントかなというところです。今日はですね、そういったところで、え、3つお話ししていきました。いかがだったでしょうかまあ、正直いろいろと方法があるんで、もうこれ絶対じゃないんですよ。僕はいつも言ってるのは、これは絶対じゃなくて、ただ単の、あの、選択肢の一つと、情報の一つとして持っておくっていうのがポイントです。 もういろんな情報が今溢れてるんで、そういったところで、どの情報をどういうふうにピックアップして、自分が使える情報なのか、使えない情報なのかっていうのを自分で判断してやっていくっていうのがいいのかなと思ってます。今日はそういった経済が悪くなった時に何をすべきかっていう具体的な話をしていきました。またね、動画ではいろんなところで発信していくんで、よかったらチャンネル登録をお願いします。やっぱりね、あの海外ちょっと最近僕行けなくなったのは、コロナの影響でキ ャ, ンキャンセルされたんですよ。 海外行きたかったんですけど、フィリピンだとか、えー、ベトナムのハノイだとか、ちょっとね、フリーランス合宿したかったんですけど、もうできなくなっちゃって。で、こ, こ、ここからはちょっと国内を移動しながら、転々としていこうかなと思ってます。今日はね、久しぶりに僕の部屋を見せながら、もうほんと何もないんですけども、何もない部屋で発信してみました。えー、今後ちょっとね、引っ越しを考えてるんで、より物を減らして、どんどんどんどん引っ越ししていこうかなと思ってます。えー、個人に生きるような生活の仕方を発信してます。よかったらチャンネル登録。